のフランプリ千葉県船橋からレナかの皆さんですチームスローガンは人間大好き情熱集団年齢、体力、立場が違う者同士同じ目標に向かって練習に励んでいます人との関わりを大切にしよさこいを通じて社会に貢献できるよう心がけておりますとのことですさあそれではトップバッターになりました千葉県船橋。 レーダーマインカグラの皆さん、よろしくお願いいたします。黒潮よさこい祭り3年ぶりの開催、おめでとうございます。元気よく挨拶したいと思います。調子の皆さん。 船橋のレナ、マイカグラと申します。三年ぶりの調子、待ちわびておりました。楽しみにしておりました。全力で踊りたいと思います。千葉は船橋、レナ、マイカグラです。よろしく。お願いします。それではまいります。さあ。やるしゅう十年間、弓切り、十万。 I have to. メガマイカケさんでした。皆様、もう一度大きな拍手をお願いいたします。